こんにちは今日は新型の Voxy。こちらは SZ のチームメイトもついたフルオプションの車になるんですが、以前、視聴者様より、このメーターのマルチインフォメーションディスプレイ、まあ、これなんですけれども、カスタマイズ機能というのがあって、このメーター内の機能って結構たくさんあります。 通常カスタマイズってなかなかできないんですけど、この新型の v o ま y トヨタ車も含めてそうなんですが、こういったところを見ると、ものすごいカスタマイズできる機能というのがありますんで、その辺をまとめた動画をちょっとお伝えしていこうかなということで、ご要望もいただいてましたんで、ご紹介をしていけたらと思います。まず、このカスタマイズの、この 取り扱い書にのっとって、えー、ちょっと見ていこうかなと思うんですけれどもまず言語それから単位メータータイプということで、まあ、この辺も変えられます、えー、日本語それから英語ということで変えることができます単位も、えー、キロメートルパーリッターリッターパー1 0 0といった、まあ、こういった単位が選べる これはもうマニュアル通りというか取説通りなんですけど、こういったものも選べますし、メータータイプもこのようにアナログ、デジタル。これ見慣れたタイプですけど、デジタルですと、こういった少し変わったタイプというか、ちょっと見慣れないタイプのメーターになると思うんですけど、こういった形になります。これにしておきましょう。えっと、今言ってたのはこの表示設定というやつです。 これを長押しすると、こういう感じで出てきます。でも、これ以上は、あ、あるんだな。ここですね。そうすると次は、e えー、と EV インジケーター。ーこれはもうオンオフのみになってますで。この取説上もオンオフのみになってます。で次に、ここですね。表示コンテンツ。 エコジャッジ、これオンオフ。ちょっとこの辺の内容がすみません、ちょっと私もわからないんですけども、あとこの辺、始動時の平均燃費。この燃費グラフも3通りあるようです。始動時平均燃費、リセット間平均燃費。これがまあ通常使っているものです。給油後の平均燃費ということで、この3つの燃費が見れると。 これはメロディーのオンオフなんですけど、何のオンオフかっていうのはちょっと、今の現状ではちょっとわからないですね。表示コンテンツとしては、エネルギーモニターのオンオフ、ドライブインフォタイプ、始動後、リセット間、ドライブインフォ項目選択、走行距離、走行時間、平均車速、 走行距離走行時間あこんな感じで見れるんですね、はい、で今回の走行この今回の走行のエコチャッチドライブインフォメーションというのはおそらく標点付けみたいなものかなと思いますこれ普通にステップアゴンとかでもついています割り込み表示交差点案内オン オンオフですかね。できます。電話、ボリューム操作、ボリューム、オーディオ操作、ボリューム操作。音声認識。それから、MID ショート。まあ、これは後で、テロップ貼っておきます。表示設定初期化。まあ、このような感じで、この表示設定という項目に関してはこれだけのものがあって、これをカスタムやつできると。 自分の好みに設定ができると。で、車両設定。この辺が結構多いと思いますで。ここ。PBD。後ろのテールゲートです。で、ここはさっき、この間も申し上げたんですけど、開位置調節。それから音量調節。で、開位置調節というのは、このように。3、4、5。で、これ手動なんですかね。調整ができると。 いう風になってますそれから音量調節3段階で調整ができる次に PSD こちらに関しても左ハンズフリー右ハンズフリーでこの車はねちゃんとね右と左とハンズフリーがついてるこの辺のところもやっぱりさすがトヨタ車だなっていうことをすごく感じれるところだと思いますで音量も結構ねうるさいんで、まあ、この辺にしとこうかなと思います、まあ、このように調整ができますそれから発信遅れ 告知先行者発信とかあと信号もありますこれも以前紹介したんですけど信号もちゃんと認識してくれますで告知タイムこれにちょっと早い方がいいかもしれないですねそれからリアシートリマインダーのオンオフそれから交代速度抑制のオンオフ、まあ、この辺が車両設定でできる項目になりますそれからドライバーモニター 注意喚起のオンオフ LDA とこれはオンとオフそれから PSM オブラインドスポットモニターこれもトヨタのこれもチームメイトについている装備になりますでこれをオンにすると見ていただくとこのように点灯しますから PCS これは警報タイミングですね。これはもうちょっと早い方がいいですね。ここも、PCS はもちろん置いとくと。それから、PDA。支援タイミングです。これはもう、まあ、この辺も好みあると思うんですけども、まあ、通常だったら、早い方がいいかなと。だから、こちら。これはバック時ですね。駐車支援システムの音量。 まあ、これはこのようにしておきましょうそれから RCTA 駐車支援システムの音量こんな感じですそれから RCT リアカメラディテクション、まあ、こんな感じですそれから PKSB パーキングサポートブレーキのオンオフ。これは通常入れます。それから SEA。これはトヨタのノアボクシーで話題になってます。車が、車とかあと自転車とか横来た時にスライドドアが完全に開かずに止まってくれるっていうやつです。これ感度は入れといた方がいいですね。で、ミラーの点灯。これもこのように光ります。ブラインドスポットと同様です。 それから HUD オンオフですそれから RSA これもオンオフでアドバンスドライブもオンオフそれから RCA これもオンオフですレーダークルーズコントロールでこれは加速度設定っていうのが3段階でできるようになっています それから、速度設定単、速度設定超、ということで。これ、プラマイ1、5、10。これちょっとどういう意味なのかっていうのがちょっと私もわかりづらいところがあるんですけれども。まあ、ちょっと開けときますか。ガイド文言表示。これ音オ楽オです。カーブ速度抑制。これですね。これは、 ちょょっと入れといてみましょう速発進時間延長、まあ、こんな感じで設定が細かくできるとそれから FCTA これはタイミングですねこれ出会い頭だったかなこれもチームメイトの確か機能だったと思いますこれも入れておきますはいこんな感じでかなり細かく設定が まあ、できると、まあ、いうことで、やっぱね、この辺をね、見ていただくと、やっぱり、まあ、よくそのノアボクがいいよとか、ステップワンがいいよとかっていうことで、まあ、同じ土俵でこう比べがちなところはあるんですけれども、やっぱりこういったあの機能ですね、こういった先進機能っていうのは、もうあの明らかにあのノアボク、トヨタの方うが、まあ、進化してるなっていうのは、 まあ、はっきり言えるところかなと、やっぱり思います。こういった設定ができるっていうのはもうトヨタしかない。国産では特に。うんというところはもう間違いないかなって思いますんで、まあ、こういったところをまあ参考にしていただきながら、まあ、車、どちらを選ぶかっていうのを、まあ、見ていただけるといいんではないかと思います。はい。で、ちょっといろいろとこれ、ここに、 まあ、いろんな切り替え機能っていうのがついてるんですけども、まあ、ちょっと冒頭でまあ順にご紹介しようということでお話ししたんですが、まあ、もしかしたらちょっと、もしかしたら少し足りてないところっていうのもあるとは思うんですけれども、まあ、その辺はえとちょっとご容赦いただければと思います。はいまあ、このような形でカスタマイズがきめ細かにできるというのも、このトヨタ車の新型のボクシーの優れてるポイントに なっていると、まあ、いうことになりますはい、いととうこで、今回は、えー、こちらの新型のボクシーの、えー、こちらです車両カスタマイズ、まあ、詳細の設定について今回はご紹介をいたしました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最近では、まあ、こういったガジェット関係、まあ、こういった AV 機器等の紹介と詳細等も